ということで、はい、始まりました2020年もああ始まっちゃいましたね、はい、ということで、はいはい、まあどうですか<笑>まあ年末年始は挟みましたけど<笑>はい、はい、親とああそうなんですか、ねはい、ちょっと旅 行, 行行ってきたんですけどでいいです、ね、私親に会うと、うん、こう普段 の, このちょっとライトに下ネタを言う明るいチャンネルみたいなのをチャンネル<笑> そうチャンネルをちょっと封じて。はい ちょっとそのなんだろう東京で頑張ってるよみたいな感じの、うん。まあまあまあまあ。それは当然ね。まあまあそれは<笑>まあ東京ではこういうことをやってるよみたいなことも。はい。言いながらですけども。そうで、ね、親は私この仕事やってること知らないんです。あそうなんですか。そうなんですよ。なんか知らないけど働いてるんでしょ食べられてんでしょよかったねみたいな感じなので。そこまでアバウトにその職種すら伝えてないんだ。伝えてないです。えー、今職種って職種かと思っちゃう。<笑><笑>何でここで俺職種に決められたの。二千二十年から 見始めたって話ですよ。<笑>違いますよ。あると思います。いやありと思いですよ。よあるわ。2020年なんで俺が職種に責められるの。そう<笑>、はい。なんかそうなんです、はい。言ってないので、あの姪っ子とかも一緒だったんですけど、はいはいはい、姉とかも一緒で、うん、うっかり言っちゃわないように気をつけていたんですよね。そうかなるほど。そういうね、一応ライトな下ネタでも危険ですから。そ う, <笑>そうなんです、はい。いつ何が出るかわからないから。確かに。 こう脳内の自分の中のその時点、うん、<笑>あの一般用に、まあ、18禁版から一般用に、まあ、う<笑><笑>そうですね全年齢版の辞書を取り出して<笑>そうなんです、はい、でそれがまだちょっと抜け切ってなくってあれあれあれあのまだそんなにアクセルがかかってないんですよ、うん、あ今はい18禁時点があいやでも確かに今日なんかおとなしいなと思っていやっって言って言たあれ<笑><笑>いや大人しくなってるこれ本当に いやでも確かに前よりはペースが確かにちょっとおとなしめかなと思いました。はい、でも私はすごく、うん、あの向井さんの初夢陰夢を聞きたくて。はい、いやいやいやないよ、<笑>なんで初夢が俺陰夢だとまず思われてるんですか。どんな陰夢 見, 見ましたか。いやい や, い や, いや、ちょ陰夢見てないですよ、まだ俺は初陰夢ないですよ。<笑>そう、当たり前みたいに言われてますけど、<笑>そう見ないってま だ, だ、本当に前言った。そのはい で、インム自体が、久しぶりに見てるんですよ。あはい。そんなハイペースには見てないです。あ見てほしいな。いや、まあ、確かにね。いや、本当に、本当に、何も見てませんから。<笑>はい。そう、だから、見たら、ここで言いますよ。それはもう、見たならば。あちゃんとツイッターでつぶやて。本当ですね。<笑>すね<笑><ーし><笑>まあ、わかんないですけども。はい。まあ、でも、まあ、今年も、ねまあ、多分、こういうね、ペースは変わらないでしょうから。はい、はいはい、頑張っていきたいなと思いますので。はい、はいえー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ということで、はい、まあじゃあメールも来ておりますので、はい、読んでいきましょうか。はい。じゃあこちらから、はいうん、こちらえっと去年いただいたメールなんですけど、はい、あの早速読ませていただきます、はい。誠さんからいただきました。はい。ええー、向井さんサラさんこんばんはです。こんばんはです。向井さんは人畜無害を売りにされていますよ、ね。売りにはしてないよ。<笑>よく指を折るって言われる<笑>。いやいやまあ大変ですけどね。普通指折るって言われたら大変なんです。<笑> はい、いろんな女性声優さんと仕事をされていて<笑>、ね、そういうのがないのはとても素晴らしいことだと思いますし尊敬しますしかし、はいはい、この場所ではそんなのやめましょうえサラさんもリスナーもそんなの求めていません何もっとさらけ出していきましょうさらけ出すこれで立ったとか。 これで抜いた。<笑>むちゃくちゃ出したな。<笑>むちゃくちゃ正面突破だったな。大人のためになるラジオでは、もっと立たせていきましょう。はいやいやいやいや、そんな立たせるも意味あっうんだよな。最近寒くなってきましたが、体調にはお気を付けくださ い, それでし い, やいや。締めだけ紳士だな俺。締めジェントルマンやめてよ。<笑> い や, でもやっぱりみんな聞きたいと思いますなかなかそう聞く機会なかったと思うし確かにないんですよいやだからそれこそね、うんうん、僕だってでもこのラジオだけじゃないですかそれこそあのねこ う, うちゃんと、はい、ゲームをやっているのもほとんどどこでも言ってませんから、うん、んあそうなんですねそうですよそれこそねここでおすすめになった、はい、抜き足しあ、はい。はいちょっと年末年始バタバタしてたとはいえ今あのしっかりやらせていただいてます、はい、おおありがとうございますこれねびっくりしたんですよこれ本当にむちゃくちゃ面白いですねおおー 面白いですよね、そうなんかあのコート向けな不思議な設定かなと思って、はい、結構ギャグ多めかなと思ってたんですけど、はい、内容をちょっと知れば知るほどちょっとシリアスな部分も出てきて、うんはい、プラス俺初めてこういうゲームで思ったんですけど、はい、あのねテキストが面白いあそうなんかすごく読みやすいテキストって文章をたくさん読んでる方とか。うんうん まあ、あのご自身で書かれている方ってすごく敏感なんですよね、はい、あそうなのかもしれないです俺敏感だったのかもしれないですよ ちょっと意味わかんないですよ、それ<笑>それう、でも本当にそれで、うんうん、本当になんか初めてこういう、はい、なんんていうんですかあの、ちゃんと PC ゲームであすげえってしっかり感動しておもうなんか時間忘れてやってしまうっていうのを初めて経験しましたなんかたくさん笑えて、うん、その抜くために用意したティッシュで、うん、あの笑い涙を拭き、うん、最後にはあの抜くためではなく。うん 涙を本当に感動の涙を拭くっていう、うん、ゲームらしいのでなるほど、はい、なるほどじゃないですか<笑>なんで一応そのティッシュの用途はいいでしょティッシュ何回も使うでいいでしょそれ<笑>、うん、ティッシュいっぱい使いましたティッシュいっぱ い, いやじゃじゃそれはまた別じゃんそれ笑い涙も込みで考えてくださいよ <笑>そうでも本当に僕はなんかちょっと感動したんですよ、はい、今まで教えてもらったやつも非常に面白かったんですけど、はいうんはい、なんか今回はちょっと別の、はいはい、あすごいテキスト面白くて内容も面白い PC ゲームってちゃんとこんなにのめり込めるんだと思って嬉しいですね、はい、もっとなんか深く聞く機会を作って、うん、あそうですね、はい、ちょっとまだちょっとまだ完全クリアというかクリアしてないので、はい、ちょっとクリアしたらまた感想を言わせてください あ, ありがとうございます、はいぜひぜひ でえっと、何で立ったとか何で抜いたっていうのは<笑>今回避用にしゃべってる部分もあるじゃんそうだからやっぱ戻そうか な,、はいでね、<笑>なんで戻すねんで戻すねおい辞典が戻ってきたな<笑>ああ戻ってきちゃったな<笑>いやいやいやそれはもう後々ねだから刺さるやつがなんかこのメールとかで来たら、うんうんうん、俺も「俺もそうです」って言いますっておなるほどだからもし皆さんのねそういうのがあればメール送ってきてくれたら僕は言いますよそれ。